それでは今日は行列の席ですね、増算ですね、席の定義から入っていきたいと思います。一応前回の授業の最後に、シグマを使った和の記泡についてちょっと説明をしたことを思い出してみてください。 まあ、例によって、まず行列の積ということですので、行列を2個与えて、その積を定義するわけですね。で、行列 A と B というのを与えましょう。で、A は、M 行 N 列として、それから B、 B は N 行 L 列の行列とします。で、多分皆さん高校までで習った行列はせいぜい2行2列でしたのであの何もその行とか列の制限について考える必要はなかったと思いますけれどもあのこれから定義する行列の席というのは、まあ、一般の M 行 N 列のような行列の席なわけですね。でまず最初に 気をつけてほしいのは、この A と B の行と列の数ですね、に制限がありまして、A の列の数と、 A, A というのはそのかけられる方ですね。AB で左側に書く A の列の数、個数と、それから B の行の個数ですね。かける方右にある方の B の行の個数が等しいときに行列の席が定義できるということに注意してください。 ですので、その行列の積を計算しようと思ったら、その、まあ、A の列数と B の行数を揃えておく必要があります。これはまず最初の注意点です。で、 でこの時、その、まあ、A の、まあ、大愛行の成分と、えっと、B の大 J 列の 成分の、えー、と石話というのを取ります。えー、とこの石話という言葉は皆さんご存知ですか。初めて聞いた人と向かいますか。石話。大丈夫。はい。えー、と まあ、あの自信がなくて手を挙げたいんだけどちょっと周りの誰も手を挙げないからちょっと恥ずかしいなと思っているのために一応補足しておきますとあの和ですね、えーまあ、読んで書 い, 書いた通りなんですけれどもでどういう席の和かといいますと。どう まあ、ちょっと図で、図というか、その行列を直接あの書いた式であの説明しますと、行列 A の第 I 行ですから、A の I 行1列、A の I 行 2, 2列から、A の i N ですか、N 列ですね、IN 成分まであります。で、これに対して、その B の、えっと、第 J 列を取りますので、 えー、B の1行 J 列、2行 J 列、で同じようにして、えー、と B の NJ 成分まで取ります。で、えー、こ, れこのです、ね、A の第、えー、I 行とそれから B の第 J 列の その積の和をどのように取るかというと、この A の左側から順番に、あと B の右側、あ上から順番に、一つずつこの A の i1 成分 と,、えー、と B の 1j 成分の積、えー、I2 成分 A の i2 と B の 2j の積というふうに、こう積を取りまして、で、その、 和をさらに取るってんですね。ですので、これに対して、a の i1 b の 1j プラス a の i2 b の 2j プラスというふうにこうあのまあ a と b の一個一個の成分の積をあのさらにこう a の 列の番号、それから B の番行の番号を同じ値で変えていって、こう、和をどんどん取っていくということになります。で最終的にこれが、どこまで続くかというと、A の IN 成分と B の NJ 成分の和まで、あ、積まで和を取るということになりますね。で、これを一応、あの、えっ、ー、と、 前回の授業の最後でやりました、シグマの記号で書きますと、このシグマのインデックスはまあ何でもいいんですが、仮にこれ、k としておきましょう。i と j 今使ってますから、k が1から n までの和で、a の ik 成分と b の kj 成分の積の和を取ると、こういう形で表されます。 で、これをどうするかっていうと、これを、まあ、C の IJ というふうに置くんですね、C の IJ というふうに置いて、で、えーとまあ、こちらにある行列を作るわけなんですが、これをこの IJ 成分に、あるここの行列の IJ 成分に持ってきます。こんなふうに。 ですので、うんと、まあ、感覚としては、その A の大愛行と、それから B の大 J 列の積和を取ったものが、この新しい行列の IJ 成分になるというふうに思ってください。で、このようにして、えっ、ー、と、ちょっと文章の方をもう一回、えっ、ー、と、ちょっと前の方から言いますと、この時 A の大愛行成分と、 B の大 J 列の成分の積はですね、この C の IJ をまあ IJ 成分とするえーと IJ 成分とする行列。 を作ることがで、きますで、えー、ともう一つ注意したいのは、そのこういうですね、新しく作った成分からなる新しい行列のその行数と列数が一体、えー、いかほどになりますかということなんですけれども、うんと、この c の ij っていうのをちょっと見てみましょうね。でこの ij のこのインデックスのうち、i の方は a の第1 あいにょから取ってきましたですので、この i は、i の値はどこからどこまで取るかっていうと、えっ、ー、と、1から、えっと、m の範囲を取ります。で、一方で、この c の ij の j というのは、どこから取ってきたかっていうと、えっ、ー、と、b の第 j 列から取ってきました。ですので、j の取り得る範囲は、えっ、ー、と、b がですね、えっ、ー、と、 L 列ありますから、J の取り得る範囲は1から L までということになります。ということは、この Cij というのは、i が1から m までの範囲を動いて、あと J が1から L までの範囲を動きますから、そうすると、このようにしてできる行列の、新しい行列の行の数は、個数は m、m 行。 列の個数は l 列ということなわけですね。これであの m l 行列ができます。でこの m l 行列のことを a と b のまあ積と言いまして、でえっ、ー、と記号としてはあの皆さんよくその あるもう2つの文字のですね、表すものの積を表すように、この A と B を並べて AB という書き方で表します。これがあの行列の積の定義です。特にその一般の場合ですね、皆さんの高校時代から比べると、 一般の行数と列数を持つその行列の積の定義です。まああとここまではそれほど難しくないと思うんですけれども、もう一度繰り返しますと、このまあ二つの行列の積のうち左側の行列行列の左側の行列の第 i 行, 行と 右側の行列の第 J 列の席の和を取って、それが新しい行列の IJ 成分になるという形で覚えると良いかと思います。まだいいですか。<笑>はい。で、えっと、一応その行列の席に関して、まあ、 いくつかその注意点をあのかあげておきたいと思います。えっと今ですね、そのまあ A をえっとまあ、MN、M 行 N 列のまあ行列それからえっと B が K 行 L 列の行列のとき。こういう状況を考えましょうで。そこで、いくつか注意点ですけれども、まず一つ目。一つ目は、A と B からですね、この積を作ることができるため の, その行数と列の条件というのがいくつかありますえと。A と B から A と行列 A と B の席、まあ、を取るというのは2通りやり方があって、1つはまあ AB ですね、今のように A が左側に来る場合。もう1つは BA といって、その A が右側で B が左側に来る場合。そ, ういその2つの席の取り方があるんですけれども、えー、とそれぞれ席を取るためにその満たさなければならない行数と列数の条件がありますので注意しましょう。えー、とまず 積 AB に関する行数と列の条件なんですけれども基本的に左側の行列の列の個数とそれから右側の行列の行の個数が等しくなければなりませんですので A が左側に来ますので A の列の個数は N でそれから右に来る B の行の個数っていうのは K ですから えー、AB っていう席ができるのはその N イコール K のときのみですね。N イコール K のときのみ定義可能であるとまあいう点に注意が必要ですで。それから もう一つの席としては、BA という席が作れますけれども、同じように考えますと、今度は B の, B の列数と、それから A の行数が等しくなければなりませんから、そうすると B の列数は L ですか。それから A の行数は M。 条件を満たすときのみ定義に関わであるという点に注意してください。うんえー、ということですのでその、2番目としましては、その行とその列の個数ですね、えーと、今持ってきた行列 A と B の, その行と列の個数によっては、 例えば AB が定義できたとしても逆にその行列を入れ替えて BA が定義できるとは限らないと。 いう点にも注意してくださいでこの辺の例題はですね教科書でいうと20ページですね20ページにいくつか例が出ています A と B という行列が定義されていましてこれに対してその教科書の例ではその AB という行列は定義できるんですけど BA は定義できないということがあります えー、ともちろん AB も BA も定義できないという場合もありますのでそれはあのその与えられた行列 A と B の行数と列数を見て確かめてください。でさらに いつもこう下へ降りたがるので黒板消しでちょっとストッパーをつけてみましたがうまく働くでしょうかさらにですねもう一つ気をつけなければならないことはその仮にですね AB と BA の両方が定義できたとしても この AB と BA が等しくなるとは常に等しくなるとは限らない点にも注意してください。で、まあ、この辺、こういう話はですね、例えば AB と BA が定義できたとしても AB イコール BA、すなわち A と B の, その順序を取り替えた積が等しく な, らなるとは限らないというのはあの多分その実数の世界などにこう慣れた皆さんからしてみればかなり奇妙なことに映るかもしれませんでちなみにあの行列によってはこの AB イコール B が成り立つ時もありますで 特にこのような場合ですね、AB イコールその BA がその成り立つときというのは成り立つときにですね、えっと、A と B はこの積に関して果敢であると。 いいう言い方をします多分この果敢というのは数学の特有の言い方だと思いますが、果敢であると。えっと意味はその交換可能という意味ですね。だから A と B の順序をひっくり返してもまあ積は等しくなるということで、交換可能というのを数学では果敢と言います。 多分今日こ の, 後のあの演習の授業でこの果敢という言葉が登場すると思いますので皆さんよく注意しておいてください。えっ、ー、とそれからですね果敢でな い, うんと、まあ、い一部の都合のいいですねあの振る舞いの良い A と B を除いて行列の席は果敢でない場合がほとんどでありますが、えー、ちなみに果敢でないことを まあ、どうな何ていうかというとこれも数学のその言葉の作り方でよくあるんですが果敢の頭に火をつけてえと非常口の火ですね火をつけて非果敢と言いますまあ非常にこう単刀直入単純なあの。 言葉の定義の作り方ですけれども、えっと、もう一回振り返りますと、その AB イコール BA が成り立つときは、行列 A と B はこの積に関して果敢であると言いまして、それから果敢でないときは非果敢であるという言い方をします。まあ過感でないと言ってもいいんですけれども、まあ非果敢という言葉があります。一応これも、あの、押さえておいてください。で、これも、あの、先ほど、 述べたようにその教科書の20ページに、この、教科書20ページは C と D という2行2列の行列を与えていますけれども、C と D はあの2行2列で、その行数と列数がどれも等しいですから、CD も DC も定義はできるんですが、CD イコール DC が成り立たないと。すなわち、C と D は席に関して非可値であるというような例が出ています。 でえっと、一応ですね、この非可換に関して一つあの皆さんに申し上げたいのは、その高校まででこう皆さんが接してきたその数学の世界っていうのは、可敢な世界がほとんどだったと思います。で実際僕もその小学校、中学校、高校の算数や数学 の, あの授業を振り返ってみますと、その例えばその A たす B は B たす A が成り立ちますといったような、 そういう文章が教科書にあったりした時になんでこんな当たり前なことをわざわざ教科書でこう枠で囲って書いてるんだろうと疑問に思ったことが何度かあったのを覚えていますけれどもまあその後この大学に入ってですねいろんな数学を学んでいく中でああ実はこの果敢という概念はですねそんなにその数学の多くの世界でありふれたものではなくって むしろ結構特殊なあの非常に都合のいい良いものなんだなということがあの分かりましたで、えーと。もしかするとこの皆さんですねこの筑波に来て、まあ、例えばその学習塾や家庭教師でこう小学生や中学生もしくは高校生にこう算数や数学を教えたりする機会があるかもしれません。でそうすると多分そ の, その生徒の中には 生徒に教えるものの中にこういう今僕が言ったその果敢とか非く感とかっていうものがあの対象が登場するかもしれませんけれどもでもしかするとその皆さんの受け持ってる生徒がですねあのそういうこんなのって何で当たり前なことをわざわざ書くんですかといったようなことをえと質問してくるかもしれませんが是非皆さんからはですねその大学の数学の視点で 数学の世界というのはもっと広いんですよっていうことを教えてあげてほしいと思います。で、まあ、そういう観点から僕がもう一つ思うのはそのこれは数学に限りませんけれどもその高校例えば高校でですね皆さんも多分あの教員を目指している人もいるかと思いますが例えば高校でこう数学を教えようと思ったら多分その高校までの数学を あのー、マスターしていれば十分という考え方は個人的にはは不十分ななのでいいかと思います、えー、多分、まあ、それは例えば今のこの過感と非可感の世界の話もあるんですけれどもそのやはり高校でですね例えば教える内容があったとしたらその背後にこう隠れているというかその背後を支えている理論的な内容というのは、えー、きっとその 高校よりも先っでてで、ねまあ、例えば大学で学ぶような内容っていうのは少なからずあってでそういうものをいろいろ学んで初めてその例えば高校の数学を教えるもしくは皆さんだったら科学を教えるといったようなことがあのできてくるんではないかなというふうに個人的には思うようになりましたですのであの皆さんもその教職を目指そうと思ったらあの、まあ、大学のま育を目 で す, ね皆さんですと多分科学が中心になると思いますけれども大学の中身の内容をしっかり学んで で, できればその皆さんが教える生徒たちがその科目にですね興味を持って取り組んでいけるようにそういう形でこう皆さんが導き役になってくれることを願っています。 はい、えー、とここまで何か質問ありますかはい一応今のところこの黒板消しのついたてはうまく働いているようですねまあもし倒れそうになったら教えてください多分その方が皆さんも黒板に対する集中力が増すのではないかと期待していますさて、えっと 次にやりますのが、あの教科書の21ページ、22ページなんですけれども、その行列の席、まあの結合法則、それから行列の分配法則というあの内容です。で、えー、これも多分、その、非常に一見当たり前のように見えるわけですけれども、なんせ、我々はその行列の席というのを今ここで初めて定義したわけですから、そうすると、こういう、 あの今までその実数なんかの世界では当たり前だったような性質もあの行列の席においてはまだあの当たり前ではないわけですね。でその一応こういうことがちゃんと成り立つということをあの、えー、きちんと確かめておく必要があります。のでまずその定理の方から書いていきましょう。えっ、ー、と教科書。 21ページの定理 1.2 が行列の積の結合法則です。 一応、ここでは行列3つ登場しますね。A と B と C という行列が登場しますので、それらを一応書いておきましょう。まず行列 A が Aij を成分と成分に持つ行列で、これは M 行 N 列です。それから、 えーとまあ、この黒板結構横長なので、えーとまあ、横に続けて書きますけれども行列 B は、えー、Bij を ij 成分に持つ行列です。であのちょっと教科書の記述とあの異なる点に気づいた人もいるかもしれませんがうんと教科書では B の jk ってなってますよね。で、えー、とこれはあの実は あの前回の行列の席の前にやったその和の記法のところでそのあの教科書にはダミーインデックスと呼ばれるというふうなことが書いてありましたけれども、まあ、この順番があのの対応が取れていればあの文字を変えても同じものを表すということに注意してください。例えば えー、と教科書ですと、この行列 B のことを、大、えー、J 行、JK 成分が B の JK であるというふうに書いてますけれども、まあ、これはその文字を置き換えて、IJ 成分が B の IJ であるというふうに言っても全然問題はありません。で、B の、えー、と行列 B は N 行 L 列ですね。それから、最後に行列 C。 これも全部 i k 成分で書いてしまいますけれども、これが L 行、R 列の行列として与えられています。で、えー、とその定理 の, あの、まあ、結論というか主張と呼ばれるんですけれども、定理の主張は、えー、と非常に単純明快で、まあ、このとき、 行列の積に関して結合法則が成り立つ。結合法則すなわちその式で書くとどういうことかというと。 括括括括弧弧弧弧 a a b c, a, b c c で、うんとこれで問題はそのこれがどういう意味のここの結合法則ってどういう意味のことを言ってるかってことなんですよね。で、ちょっとこれを説明できる人ってどのぐらいいますか結合法則って言われたらどういうことを言ってるのか。こう 平易な日本語で説明してくださいと言われたときに、皆さん説明できますか。はい。えっ、ー、と、多分、皆さんの多くが、ちょっとシャイで手を挙げ、そびれているものと推測しますが、えっ、ー、と、一応ですね、あの、これは、あの、積の順番の取り方に関する性質なんですね。ですので、例えば左辺は、その a×b×c を計算したいと。 でこれは3つの行列の積なんですよね。ところが、あの、先ほどもやりましたように、行列の積というのは、あの、2つの行列の積しか定義していませんから、3つ以上の行列の積を計算しようと思ったら、この2つの行列の積の計算をこう、何らかの形で繰り返していく必要が生じるわけです。そうしますと、例えばその3つの行列の積を、その2つの行列の積の組み合わせで表そうと思ったら、ここにありますように、この2とりの組み合わせがありまして、 えー、と一つは先に AB を計算する。もう一つは先に BC を計算する。っていうやり方なんですよね。で、えっ、ー、とまあ、行列の積を扱う上では、その、どちらから先に計算しても、あのー、例えば AB を先に計算してから後で C をかける。か、もしくは BC を先に計算してから後から A をかける。で、どっちで計算しても結果が等しくなって、 ってくれた方が嬉しいですよね、えー、とそうしないとその席の順序によってこう結果が違異なってくるとそれだけあの行列の席を一つ取っても取り扱いは面倒になると思われます。ところが、まあ、この結合法則が言うところは、えー、と実はこの行列3つ以上の行列の席でもあのどういう順番でその行列をかけていっても結果は一緒になるよと。だからあの そうですね、行列 の, この並び方ですよねあの並び方さえあのあの等しくしておけばそのどこから行列をかけてもあの大丈夫ですというのがそれを保証するのが、まあ、け結合法則ですでこの場合はその行列の積に関してこの結合法則が成り立つということなんですねで、えー、とだんだんこの辺からですね多分その大学の数学っぽいこう教科書の記述が こう出てきてきですねで少しこう、なんていうか、上り坂が急にシャドウが35度になりましたみたいな感じになってくるんじゃないかと思うんですが、えー、ちなみにちょっと皆さんにお聞きしたいんですけど、この21ページの定理 1.2 の証の明を今初めてこう目に留めてるっていう人はどのぐらいいますかはいはいい い, いいです、いいです正直です。正直ですはいえー、とこのの授業の前に えー、とこう目を通してきたというのはどのぐらいありますかはい、わかりました、わかりました、はいえーと。それでは、うんと、まあ、ちょっとそうしたら、まあ、これからそのこの線形台数の教科書の中で、こういう証明がこう何回も出てきますので、 じゃあそれをどうやってクリアするかっていうことについても少し考えながらこの証明見ていこうと思うんですけれどもえとまずこの数学にだいぶ慣れてきますと例えばこの教科書でこの証明ありますよね定理の証明ありますよねこの定理の証明をですねこうあのじっと見ながらこう何が起こっているかをまず考えるわけですね。もちろん頭の中で 頭のいい人は頭の中で考えて済むかもしれませんけれどもあの僕なんかはそんなにあの頭の中 の, あの記憶容量が多くないですからそうする と, うんと頭で考えてもわけがわからないなと思った時にはあのすぐにこう例えば、えー、とここではこのなんかシグマの記号でやたらこう輪が出てくるのでそれを少しずつ展開して書いたりしていくわけですね。 でそれを見ながらこう大体どういうことが起こっていてで何が成り立つかっていうことをあの見ていくわけですけれどもでまあ皆さん多分最初からそれをねあのやるのはかなり、えー、と至難の技っていう人が、まあ、多いかもしれません。でそこで、えー、と今日はですねこの教科書に書いてある証明を、まあ、直接フォローする代わりに そのこの証明をその読む上でちょっとヒントになるようなあの事柄をもう少しずつ説明していこうかなというふうに思います。でもってあのこれからその番書する内容というのはあのこの定理の証明そのものではないということに注意してください。 証明と書いてあるんだけど、証明のヒントということにしておきましょう。で、まあ多分皆さんですね、こういうその例えば行列の定理の証明を読もうと思ったときに、まあこの定理では、その、えっ、ー、と MN 行列といったような書き方をしてますけれども、その、まあ、多くの人にとって初めてよこういう 本を読む人にとってはその、いきなり Mn といったようなその一般の値で考えるのは大変だと思うんですよね。そうすると、まあ、いきなり M 行 N 列で、まあ、考えるのは大変と。という人はですね。 にお勧めしたいのはもう少し手ごろな例題から考えていくということです。 この場合のそのもう少し手頃な例題っていうのはどういうものかという と, えと今その行列 A とか B とか C がですね M 行 N 列といったようなそういう文字ですねこの行数で列が文字で与えられているのでえこれはちょっとなかなか考えにくいよということになります と, えとこの M と N ですねあの例えばもう少し小さな具体的な数値を与えてあの考えると いうのが多分良いんじゃないかと思います。で、まあ、例えば2行2列とか3行3列とか4行5列とか、まあ、その辺は皆さんの自由でいいと思うんですけれども、えー、ただ2行2列ですと多分皆さん高校でまででやった範囲で終わってしまってあまり面白くないかもしれませんね。で, ですので、えー、とこの授業ではその まあ、A と B と行列 A と B と B C がまあ全てその産業産業の場合をちょっと取り上げてみたいと思います。ということでその産業産業の時にこの行列の積の結合法則がどのように示されるかというのを まあ、ちょっと具体的な形で見ていくことでえともう少し一般的な MN などの場合にこう理解する役に立てばいいかなというふうに思います。でそこでじゃあ ABC がですね全て産業産列の行列の場合なんですけれどもえともしかしたらこれから書く内容がですねあの例によってその線形台数であ悪名高い木そのとにかく黒板にガーッと書 か, かれて こう写すだけで終わっっててしししままうううとといこになかもしれませんので一応、あの、これを書いた講義ノートもこの後アップロードしますので、えっと、細かいところはその後でアップロードされた講義ノートをゆっくり見ながら復習されると良いと思うので、まずこの授業では、そのどういう道筋でその証明していくかということをよく見ておいてください。えっと、一応ですね、あの、この ABC の、あの、 そうですね、あのー、行列を産、まあ、行産列という形で与えましたのであの全部要素を一つ一つ書き出してみます多分ここからここはまあすでに移す の, のは大変だと思うんですけれどもとりあえず A の、えー、と行列 A は A の IJ 成分 IJ A の IJ が A の IJ で表されていますから、まあ、こんなふうにですね B についても同じように書いていくわけです。ですので、これを全部几帳面に移すのは大変ですから、あのとりあえず、まあ、一つの方法としては A だけこう書いておいて、あと B と C も同様というふうに書いておいて、後からうちでこうあの書き直すというのがいいかもしれません。一応、あのー、ここでは、 あの式の展開などもしなければなりませんし、あとあのこの板書が映像にも残りますので、あの一応、僕は板書の方はあの略奪に書きたいと思います。 でまあ、まず A と B と C がですね3行3列全部3行3列だったら、えー、とこういう形でまあ与えられているっていうことなんですね。それ で,、えー、とで次にその示したいことっていうのは先ほどその定理のところに書きましたように まあ、先に AB をかけて C をかけた行列と A に BC をかけた行列が等しいということを示したいということだったんですけれどもでじゃあこれをどうやって示すかっていうのをまず道筋を見つけることがまず最初の必要なステップになりますでこういうときどうするかっていうと数学でよく行われることは定義に戻って 考えるとということですですなわち今はこの2つの行列が等しいということを示したいとそこで何を考えなければならないかというとじゃあ2つの行列が等しいということは一体どういうこと だ, ううことだったかということに戻って考えますで我々はそのこの前の時間 前, 前ぐらいの時間でその2つの行列が等しいとはどういうことかという定義を与えましたですので、えーとまあ、皆さんですと講義ノートかもしくはその教科書で その2つの行列が等しいということはどういうことだったかという定義にまず戻って考えるわけですね。えー、っと、確か前回の時間ですよね。で、えー、っと行列この2つの行列が等しいということはどういうふうに定義したかというと、このまあ ABC の、えー、IJ 成分。 こちら右側の行列の IJ 成分が全部等しくなるということをもってその行列が2つの行列が等しいということを定義しました。ですのでこれから示すことはこの右辺この統合の右辺と左辺のそれぞれの行列に対してそれらのこの IJ 成分をこの 元に与えられた A とか B とか C の成分を使って表すことで、えーとまあ、これどれも IDA 成分どれも等しくなるということを示すというのがこの証明の道筋になります。まずはそのうーんとどういう道筋で何を示せばいいかっていうことをあのよく押さえておきましょう。 さて、それでは、うんとまずその、じゃあ、示したい等式の左辺にある、そのまあ、先に、A、AB を形積を取ったことですね。AB、括弧 AB 括弧と字 C の、まあ、IJ 成分はどうなるかというのを考えましょう。まあ、求めるでもいいです。 えー、とそこで、このカ括弧 AB 括弧コ C のまあ IJ 成分を、これちょっと記号 で, なんかで表したいなっていうのがありますので。 あの行列 A の IJ 成分を smallA の, の IJ というふうに表したように、括弧 AB、括弧とじ C の IJ 成分もちょっと似たような形で、これを A とか B とか C を小文字にして表しましょう。で、これで、うーんと、で、この下にですね、この IJ というあのインデックスをつけることで、この行列の IJ 成分をこんなふうに 表します、えー、それからうんとこの括弧 AB 括弧とで C を計算するためにはあの先に行列 AB を計算する必要がありますのでこの行列 AB のここちょっとインデックス変えるんですけれども 注意してほしいんですけど、I, iK 成分ですね。i 行系列というインデックスを取って、iK 成分を、まあ、カッコ、small a, small b の、えーとサ、まあ、サブスクリプトって言いますが、この小さいインデックスが ik で表しましょう。 こう表した上で、この括弧 AB カッコとじ C のこの IJ 成分というのを、これは今この AB という行列とこの C、AB という行列と C という行列の積ですから、そうすると先ほど定義したこの積ですね、積の定義に従って、 この AB の要素と、それから AB の成分と、それから C の成分の、まあ、積積話ですね。積話で表すことはできるわけです。で、そこに注意して展開しましょう。そうしますと、ちょっといきなり、その積の定義に従って、この、えっ、ー、と、展開を書いちゃいますけれども、 えー、と今3行3列の行列ですから、K が1から3までで、行列 AB の IK 成分と、それから行列 C の、行列 C の KJ 成分の積和というふうに表せれます。ここが納得、まだできない人は、多分、 今日の授業の最初の方であの行列の席を導入したばっかりですから、なかなか納得できない人もいるかと思いますけれども、まずこれを家に帰ってですね、あのこの行列の席に対応しているこの展開を理解できるように、よくよくあの振りか今日の内容を振り返ってください。で、えー、と一応これあのシグマの形で輪が書かれていますが、あの少し丁寧に展開しています。 そうしますと、えっ、ー、と、行列 AB のこれ、あえっ、ー、と、K が1から3までですから、I, I 行1列の成分と、行列 C の1行0列の成分。同じように、行列 AB の I2 成分と C の 2J 成分の積ですね。それから行列 AB の I3 成分と C の 3J 成分の積の和と。 とい う, ふうに書くことが で, きますでこれをちょっと丸い知識としておきましょう。でこれから何をやるかというと実はこの この行列ですね、この AB、かっこ AB かっこ同時 C の, その IJ 成分をあの元の与えられた行列 A と B と C の各成分を使って表したいんですね。で今、ここを展開してみてみますと、えー、と行列 C の成分は出てきています。しかし、ペアになっているもう一つの方は行列 AB のえと IJ 成分ですので、 これをさらに行列 A の成分と B の成分を使って表す必要が出てきます。そこに気をつけましょう。でそこで今度は一方ですね、一方行列 A の成分と B の成分を使って AB の IK 成分ですね。えっ、ー、IK 成分は、えー、これは次のように表されますということで、AB の IK、これを、その先ほどの、今日の時間の最初でやりました行列の積の定義に当てはめて書きますと、 で今度は、まあ、L というインデックスを使って表しますけれども、えー、これ A の i 行 L 列と B の L 行 K 列で。一応ちょっと気づいた人もいるかもしれませんが、その、i 行、この i というインデックスで、この i というインデックスは、この、今ですとこの A の方 の, あの i の行のインデックスになってます。それから、 えー、と列のこの AB のこの系列の K とインデックスは、こ の, あの B の方の列の K とインデックスになっています。で、えー、と残ったこの L ですね。この L をこう1、2、3、4、5というふうに順番に回すというふうに展開されますので、あのよくあの確認してください。一応、このパターンが多分つかめれば、あの割と行列の席ていうのはあのうまく あの簡単に展開できるようになってくると思います。一応これを、えっ、ー、と、このシグマの式をもう一回展開したの書きますね。これは、まあちょっと今皆さんここで写すのは大変かもしれないんで、これは家で、今疲れてる人は家でやりましょう。えっ、ー、と、i2、p の 2k、えっ、ー、と、i3、p の 3k、まあこういう形で展開されます。 でこれを2式としましょう。で、えーとやる、次にやることなんですけれども、えー、とこの今作った2式ですね。2式を これ AB のなんとか成分だったんですが、これをそのこちらの方に代入します。丸1に代入すると。で代入しますと、どうなるかというと、さっき、最初に書いたですね、この AB、カッ閉じ C の IJ 成分というのは、 えー、とまずこのシグマの式で、まあ、K が1から3までの、で、ここに AB の IK 成分が出てくるんですけれども、この AB の IK 成分というところに、このイ、これを代入するわけですね。そうしますと、これを代入するわけです。これを代入しますと、A の IL、 B の l k の c の KJ と、こんなふうになります。で、あとはこれをですね、ひたすら根気強く展開します。 数学もいろいろ分野がありまして、そのいわゆる腕力を必要とされる計算、腕力っていうのを必要とされる分野もありますけれども、まだこのぐらいですと腕力の位置には入りませんので、<笑>皆さん頑張ってください。えー、そ, それで一応展開します。まあ、でもただですね、面倒ですけども、あの ル, ー ル, ににルールにちゃんと従えば、それほどあの難しくはないはずです。面倒ですけど難しくはないと思います。えー、そうしますと一応 ちゃんと書きますかね。A の i1B の1プラス A の i2B の21プラス A の i3B の3 1かける c の 1J ですね。えーと、まずこれは、えーと、この2つシグマがありましたけど、K に えー、と1を代入したところですね。k に1を代入した上で、l を1から3まで回した展開ですね。で、同じものをですね、今度は、k に2を代入した上で、l を1から3まで回す展開を書きます。a の i1b の12プラス、a の i2b の22プラス、 A の i3、B の3、2、C の2、J。で、最後に、この K に3を代入して、L を1から3まで回すと。A の i1、B の1、3プラス、A の i2、B の2、3プラス、 A の I3B の3 3る c の 3J とこうなるわけですね。で、えー、とこれをですね、あのー、今これ C と に関してまとまっていますので、えー、さらに面倒なんですけれども、もう一度これを、もう一度これを展開します。でも一応展開はこれが最後です。一応展開はこれが最後です。ので、あのこちらでまだちょっと まだ書き進んでない人は途中でやめてあから補ってもいいですので次の展開がどのようになれるか見てください。A の i1B の i 1 C の iJ プラス A, と A の i2B の 1c の ij プラス a の i3p の 31c の 1j ですね。えっ、ー、と、一応今最初、この、ここの部分を展開したのを今、この1行に書きました。で、次の、この部分の展開を次の行に書きます。プラス A の IGB の1に C の 2J プラス A の i n b の2に C の 2J プラス A の I さ B の3に C の 2J で最後に この部分ですねこの部分を展開したものを第3行に書きます。A の I1B の 13C の30プラス A の I2B の 23C の30プラス A の I3B の 33C の 3J。 こういう形になるわけですね。はい。お疲れ様です。<笑>一応展開はここまでです。で、ここで、あの、よく見ますとですね、あの、今まではこの C の何とかでこう、まとめられていた項を、こう、横に展開していったんですね。ところが、今度この並んだ項を縦に見てみますと、例えば、ここの、 まあ、行列の第一列って言いますいうことにしますけども、この第一列を A の i1 でまとめることができそうだと。れから第二列は A の i2 でまとめることができそうだと。で、第三列を A の i3 でまとめることができそうだと。いうことに気がつくわけです。そこで実際にまとめてみます。えっと、第一列はこれをまとめることができて、第二列はこうまとめることができて、第三列はこうまとめることができると。で、そこで、 えー、とこのですね、黄色で囲ったところをよく見ますと、えっと、これ、えっと、まあちょっとこの BC、いきなりこの記号を書きましたけれども、この行列 B×C の、うんと、 KJ 成分をですね小文字の BC の KJ で表すことにしましょうそうしますと実はこの部分第1列には BC の 1J 成分が出てきて同じように BC の 2J 成分と BC の 3J 成分が出てきていることがわかります。で、一応これを式で書きますと、そろそろチャイムになりますね。A の i1、BC の 1J、プラス A の i2、BC の 2J、プラス A の i3、BC の 3J、まあこういう形に。 なるわけ で, す、ねで、えっ、ー、と、これ、ちょうどシグマの記号でまとめることができて、えー、K が1から3まで、A の IK×BC、えー、の KJ と。で、えー、これをですね、ちょっと新しい、また新しい記号で書きますけれども、 これすなわち、今ちょっと定義しましたが、これ a かける b c の IJ 成分と。ということで、と、もともとどれだっしょ消えちゃった。ということで、この a b かける c の IJ 成分が、 まあ A×、ああ A×Bc の IJ 成分に等しくなったということで、まあ、ちょっと最後はかなりはしょりましたけど、行列の席の結論法則が示されたことになりますで。ちょっとチャイムになりましたのですいませんが、あの残りの文章は皆さん適宜補ってください。一応講義ノートに本には書いてあります。えー、ということで、それからあと、 えー、と行列の分配法則に関しても、同じような議論であの証明できると思いますので、これは各自で確かめておいてください。一応僕の講義ノートには、行列の分配法則の証明もあのきちっと記載しています。それからあともう一つ最後に注意は、のこの今授業で示した定理の証明のヒントによなるものは、 あくまでもこれ、3行3列の場合の例ですので、一般の M 行2列の場合は、これをもとにですね、各自で考えて、証明を作っておいてください。はい、ということで、何か質問ありますかはい、じゃあ一応ですね、あの今日のところまで講義は、えーと、教科書22ページの行列定理 1.3、行列の分配法則まであの終わったことにしまして、 えー、次回からはそのセクション 1.5.3 のえ天地行列、特殊な行列に入りたいと思います。それでは、あのーまあ、週末、活躍される方はぜひ頑張ってください。今日はこれれでで終わりにししますお疲れ様でした